あおはようございますどうもです森尾さんって早速で申し訳ないんですけどお前の名前なんだー<笑>今日給料泥棒パーカーはどうしたんですかお前の名前はなんだ 体です。あなたいらないんですってコメント欄 で, んですか言われてません<笑><笑>個人実践の方がいいあ個人実践がいると一つ言いたいのが自分の実践多分映ってた時間10秒くらいなんだよ<笑><笑>それぞれにいらないって言われれば<笑>ボーナスくるまでひたすらポリマの代わりに打ってるだけなんだけどま<笑>まああいいろろりますよ、ね、あー今日は給料泥棒 パ, パーカーじゃないんですよなんでですか いやね、実はさっきまであの企業のね、健康診断にしてたんですよなるほど僕があんま下目とか全然気にしてないじゃないですかはいけどやっぱり 一番下ね、女性が半分くらい占めてるんだねだから、その給のドロップまで行くとすごい白い目で見られるわけですよ<笑>でね、すいませんすいません1ついいですかなんやっぱ女性からね、視線を感じるっていうのは僕が苦手としているランキングベスト3ぐらい入るんだよねなるほどうんだからね、ちょっとねチキッチンやりました<笑><笑>これでね今日は行きたいと思いますはい朝8時ぐらいに起きましてで、今日健康診断どこでや る, やるんだろうなと思ってその時初めてね、封筒見たんだよ ね、でその時にその封筒の中に尿検査のキットがあることにその時気づいてその出かける10分前ぐらいにねやめと思ってもう慌ててもう水飲んで無数で出したんだけどあの、ね、そこまで良かったんだけど逆に電車内でトイレ来てくっちゃって遅刻しました4月から社会人なので今後はねこういうことないように気をつけていきたいと思います はい、はい、え今日の、まあ、一応テーマとしてはえ、ガメラ頂上決戦、まあ、ちょガメラばっかり打ってたんでね、ガメラのほ、まあ、かに別の機種を打って、まあ、ガメラと比べてどっちのが神台なのか と, ということで、まあ、今回は、まあ、ディスクか、まあ、花火か、ガンちゃんのやつです、ねはいまあ、甘さは、ね、もう出ちゃってるんで、まあ、そういう演出とかの面白さを発覚できればなというふうに思います。ということで、頑張っていきたいと思います。それでは実戦 スタート<音楽> ええうわっ通用時だったフリーズミュージカに。 今これ、出たんだよね<笑>いやー、痺れたわ今のやばいわ遅れたー、はいあーお 切れ目あるなと思ったんだよね、ゴーグスをここで苦くなったね やばっ。 楽しみできるんだよなー<音声>あー ま, まあまあまあまあ。 取りこぼさないんでん結構面白いですよ<笑> そ, うです、ね、それでハサミで打った方が吸い離してますそうすると大体ここでテンパした時に氷がテンパした時に赤かなとか狙えばいい感じチリでテンビで入るときはここに発展するんではい一応発展室があるんですよね<笑> 氷あのー、無消灯でも来るんで無消灯か2消灯の時に来るんで1消灯の時はもう無視しちゃっていいんですけど、うん、無消灯の場合は来る可能性があるんで<笑>非常赤菜なフォロっていう感じですね。<笑>あ ハマるーあれ。<音声> じゃ、三割予約。だよね。五、う、百、ん、で も, もう一回みたいな感じ。あ、また。ああ、うん。はい。あ、当たった。あ、当たったー。あ、これですよねー。これはどうですね。<笑> ま, りね、ーまたですねよ。なまたた来斜めボールを<音声>、ま、ってるよ<音声>、うん<音声>うん <笑>ああ、ないわあああ、ないわ、ないわおー、ちょっと待って、やばい、やらかしたかも、<笑>やらかしたかなああ、どうかなーああ、鳴ってるー。 斜め は, はいあーよし。 なりましたけどこれも負けが多いんだよなぁ負けが多いんですよね多いよなるほど二十万円くらい20万円<笑>はいはいはいはい<笑> 本当に久しぶりの時点で<笑><笑>マスカの僕の隣という<笑>長いですね結構もう15年ぐらいやったはいあっ<笑>、はい、<笑>ちょっと待って<笑>あった っ, ったかないやちょっと今話に夢中になっちゃって<笑><笑>あっ当たってますね 話に夢中になっちゃっては<笑>、ねねね、い、ハハハハハハハハハハハハおハハハハハハア、ハアチェリーかハハハハるよ。 <笑>これれ僕でですね<笑>極限まで暇だだったたら見ていけばはい。まはいであたどっかん<笑> あバケもうちょっと打ちたいけど今日は会社の女性たちと飲み会を入れてしまったため終わりやな。 見このことやお疲れ様でしたお疲れ様でした私はスタギ言いたいんだけどはいどうやったら勝てんのいやここまでは、ね、ずっと負けてるよも結構冗談抜きで多分10万以上負けてるお疲れ様ですいやもう無理なんですけどちょっとトナカマだとやばいからえもう売るものないよあのピカピカのパソコンしかないんだけどいや無理無理無理無理無理無理あはは<笑> 無理無理無理、うん、あれ三十万ぐらいかってる。からねわかる。わかる。一<笑>緒に買いに行ったからね。<笑>じゃあ、あそろそろ本題の方にきましょうか。<笑>まだ本題じゃないですね。カ<笑>メラ頂上決戦。お新花火とカメラどっちが神代かな、はい。審査基準は何なんですか。審査基準は三つで、ね。ドキドキ感と甘さ。一回割りの甘さ。で、三つ目が。その開発者さんと思いてる。 あの、遊んでる人に、あ、面白いなって思わせるように仕組んでるなっていう。ああ。で、プリオさん的にはどうですか。ちょっと、プリオさん的には、ちょっとフラッグ持ってくればよかった。せっかくここに札あるから。これを使おう。はい、全然区別つかない。全然区別つかないけど。編集で何とかすれば。はい、頑張って。で<笑><笑>、あってもなくてもいいやんけ。え、手だけでいいやん。っ<笑><笑>持ってる風に手でいいじゃん。そう、最終発表からいくわ。 <笑>こっちがガメラで、こっちは新花火、ね、はいうの<笑>ってなん<笑><笑><笑>でしょうかね 圧倒的にだバックとレギュラーのねいや枚数が全然違うの、ね、ボーナス確定って瞬間ので、ね、このドキドキ感はね新花火には出ないねやっぱ10点マスターシステムでつけるんだとしたらもう13で甘さはもうしょうがないもう機械割で新花火の方がいいっていうのが出てるからこれはもう圧倒的に新花火だけど、はい、あとやっぱ開発者さんの思いね日本のカメラね あの、右リールの赤の上段か下段に赤かのなが止まらないと当たらなかったんででも今回のガメラって結構中段からでも引っ込まなくても当たるじゃないですか当、はい、たるねーあれはね好意的にね歩みにしたらしいんですよなるほどだからその開発者さんの思いっていうのもねすごい伝わるんですよあのガメラからねはいあの新花火とガメラだったの、はい、話にならへんなうんだってねまだまだ敵がいっぱいいるからね バーサスリバイスとディスク2があるからかな、うん、ちょっとねこうなるとねちょっと分かんないよもう15分突入したんだけどもうこのクソ寒い中もう腕固定して頑張って撮ってるのに体<笑>のやつもねあんなに頑張ったのに本当だよお前5分以上もポリオに扮してポリオでーすとかってやってたのに 殺すってもは い, いバラダンがね今からこのアフロとこのあの割れたサングラスであの準備をネタやってくれるそうなのであの面白かったら使いますポリオが笑えば使う笑えなんでもいいよバラダンの渾身の渾身の一撃を見せて どうしたんですかもう寒いから脱皮する<笑>これは全カットです